この一秒が眩しくて、この一瞬が嬉しくて。アクティブな君にサークル系のフレッシュサンドイッチ。Let's go to クル系。1951年、テキサス州エルパソ、ケイズフードストア、サークル系のルーツはここにある。 愛されて選ばれてアメリカから日本へあなたの笑顔で育っています It's 今年も麺がうまそうだねだしもかつおがよく効いて価格も嬉しくなったサークル系の割りこそばですいい挨拶だねいらっしゃいませ わかるぞ お, お, お, お, お, お, お, おにぎりが進化した決め手は塩のタイミング炊きたてご飯に塩を丁寧に混ぜる混ぜるこれが後塩仕立てお米のうまさが 生きてます。サークル K は後日を。こんな俺のどこがいいの？価値あるって。好きなの。価値あるは本当の価値を知るブランド。乾いてるよ。ワクワク？サークル K さん。ワクワク？味サイテンシュ感修塩冷やしラーメンサンクスで好評発売中。 気になる生マドレーヌ見つけた気になる生マドレーヌ「シェリエドルチェ」サークルケイサンクスからおいしいいらっしゃいませ今ファンビチき方だって本当ですいやいやいや ファミプチキマのファミペイスゲートくん、はい フ, フ, <ス durability>えー、ファミマのフラッペすげえうまいペン